皆さん、こんにちは。これはプログラミングチャレンジ第5回グラフ第2部グラフ問題です。では、前回のビデオで BFS と DFS、そしてグラフデータ構造について話しました。まあ、その3つのものを使っていくつかのよく出てくる、えっと、競技プログラミングのグラフ問題をなんかお話します。 では、あと、今回のビデオで話すのは、あの、Connected Components と Fluid Field、Topological Sort と Bipartite Checking、微分チェック、微分グラフチェックですね。で、えっ、ー、と、次回のビデオでは、a r t i c u l a t i o n v e r t e x と,、えー、と Strongly Connected Components、そして Minimum Spanning Tree についてお話しします。じゃあ、まず Connected Component に話しましょう。 ア ン, ラアンダイレクテッドグラフの場合だと、コネクテッドコンポネントが、えっと、グラフのサブセット c 計、なんか頂点のサブセット CK があって、で、その CK の頂点がすべてがお互いに、えっと、パスがつないでいることがあります。例えば、ここは一つのグラフで考えると、 CK が FG ですと F が G までたどり着くことができますし逆に G から F までもたどり着くことができますので FG が ConnectedComponent の一つです E は ConnectedComponent の一つですで最後は ABCD はもう一つつまりこのグラフが ConnectedComponent3 つがありますでは ConnectedComponent が BFS と DFS どうやって えっと、見つかるんでしょうか見てみましょう。例えば、っと、まあ、問題になりま、課題になりましょう。コンピュータネットワーク室があって、そのコンピュータネットワーク室の中で、コンピュータ N 個がいます。あります。で、えっと、そのコンピュータの一部がケーブルでつないでるし、一部はケーブルで、ケーブルでつないでないです。そして、すべてのコンピュータが同じネットワークにするために、 どれぐらいのケーブルを買う必要があるんでしょうかですね。まあ、この課題の、えっと、ソリューションが、この課題の回答が、コネクテッドコンポーネントの数を数えて、で、それは C にして、で、回答が C-1 ですね。コネク n e コ t e d c o m p 1つなれば、ケーブルが必要はない。コネクテッドコンポーネント2つがあれば、その両方のコネクテッドコンポーネントはケーブルでつなぐことができます。じゃあ、その実装を見てみましょう。 コネクテ m コンポネントを見つかるために BFS を何回繰り返すことです。なんか、ノードが0から N まで続いて、0から BFS して、Visited されたノードをマークします。で、次はまだマークしてない、Visited されてない頂点を Visit して、そこから BFS して、で、そこを Visit をマークします。で、まだ Visit されてない頂点を次々 BFS、DFS をやっていくと、Connected コンポネントの数がわかります。 まあ、大体こんな感じのプログラムになります。Visited のアレイがあって、で、まずケーブルが0で始めて、で、ループで、なんか頂点にループします。で、頂点 i がまだ Visit されてない場合だと DFOS をやってケーブルの数を増やします。ですね。これだけだと、なんかケーブルの数を数えることができます。コネクティテルコンポネントの数を数えることができます。 じゃあ次の問題を見てみましょう。今度はフルードフィルです。フルードフィルは実際にいろいろなところで使えます。ですね。フルードフィルのアイディアが、えっと、こんな感じです。この地図があって、この地図の中に、えっと、ゲームで白を作りたい。ですね。できるだけ大きな白を作りたい。なので、えっと、ま、この、この、この、この、この、この行列の中に、 一番大きな島を見つかることが必要です。これの一つの考え方が、まあ、去年の、えっ、ー、と、なんていう、去年じゃなくて、先週の、えっ、ー、と、マックスレンジサム、二次期のマックスレンジサムを考えることができます。ただし、マックスレンジサムが、あの、四角の形だけでテストしてたんですね。サーブメイトリックスを探してた。フードフィールの場合だと、サブメイトリックスじゃなくて、 島が、なんかつないでる、すべてのつないでる島の場所を探したい。ですね。例えば、ここのグラフの場合ですと、こう、っと、ここからここまでの島は一番大きいでしょう。それをどうやって計算か、計算できます。ですね。まず、これを計算するには、あの、インプリシットグラフの、えっと、話をしたいと インプリストグラフが、えっとまあ、グラフなんですけど、グラフはすべて、えっと、入力をせずに、なんかグラフの一部だけを持ちながら計算します。例えばグリッドの場合だと、あのこのグリッドが無限に、えっと、なんか大きくなることが可能ですよね。なんかプラスインフィニティからマイナスインフィニティ、マイナスのと座標を考えると、グリッドが無限に大きくなることができます。 ただし、えっと、その、それを考えずに、ただ今のデータだけを持ち、あの、計算することは、インプリストグラフのアイディアです。グリードの場合だと、なんか上、下、右、左の頂点を考えて、で、えっと、それぞれの頂点がそれぞれの座標になります。で、その座標が、なんか土か海かっていう二つのレーベルがついているんです。だからここからなんかレーベルの話はちょっと入ります。じゃあ、フロードフィールが、えっと、 BFS と DFS だけです。ですね。そう、なんか、えっと、インプレイストグラフの中の BFS、DFS となります。まあ、フロードフィールを、なんかあの、グリードのグラフに実装するとこんな感じです。グリードのグラフの全ての頂点をフィジットするために、まあ、この上、下ですね。なんかその、えっと、縦のあとインデックスと、 横のインデックス、コロムとロードのインデックスになります。で、フロードフィールがあのなんか DFS の変更となります。まずはあと、XY の座標でフロードフィールしたいんです。そのフロードフィールがグラフ、えっと、なんか、範囲に入っているかどうか、ボックス制限に入っているかどうかをまずチェックする。ボックス制限からの外に外しているならゼロに返す。 で、次は、なんかその座標が、えっ、ー、と、ダッシュかドットかをチェックする。ダッシュの場合だと、もうこれを、あと、ダッシュの場合だと、勝利する。ダッシュの場合じゃないだと、もう計算してるか。それとも計算しなくていいので、リターンゼロになります。で、次は、なんかその、これは、えっと、フルードフィルの大きな重要なところなんですけど、ビジテルするには別、別のビジ別のビジ s i 行列じゃなくて、グラフはそのままを変更する。 ですよね、この xy がダッシュから D に返します。で、えっと、この縦横の回して、周りの濃度を全てをチェックします。そして、なんかサイズを大きくして、フルードフィールを再帰的に呼びかけ、呼び返します。で、これはこのフルードフィールのグラフとなります。これはの結構早く、あと、その、島の数も数えるし、島のサイズも、あの、計算することができます。 じゃ、次は、えっと、トポロジカルソート、トポソートと言います。トポソートか何かというと、あの、従業の履修を考えてください。従業の履修を、まあ、考えると、なんか、その、プレレキシット、条件の従業が次の従業を取るために取らないといけないんですね。例えば、あの、ネットワーク2の場合の前に、ネットワーク1を取らないといけない。で、その、 前、後ろの関係を考えて、順番をソートすると、それはトポロジカルソートとなります。ですね。まあ、この問題が、えっと、それでわかると思います。コースのリストがあって、そして、それぞれのコースのプレレキシトが入ってます。で、目的が、えっと、その順番、順番のプレプレキシトを守る順番を探すことです。 入力は M トピックスと N のトピックスのペアですね。まあ、例えば、5つのトピックスと4つのレキジットの場合、トピックスがグラフ、DP、サーチ、フロー、プログラミング。で、プログラ、えっと、サーチを勉強する前にプログラミングを勉強しないといけない。DP を勉強する前にサーチを勉強しないといけない。フローを勉強する前にグラフを勉強しないといけない。グラフを勉強する前にサーチを勉強しないといけない。 こういうふうな、あと、リ i r イ m メント関係があると、一つの出力が、まあ、まずプログラミングして、次はサッチ、次は DP、次はグラフ、次はフロー。ちなみにこの DP はこの最後にも同じトップソートとなります。じゃあトップソートはどうやって計算することができますかトップソートが、なんか、あの、正式に定義すると、 トーポソートがオーダリング。なんか頂点のオーダリング。で、えっ、ー、と、i が j 前に、j 前に来ると、i から、j から i のパスがない限り。つまり、j から i にパスがない限り、i が j の前に来ることができます。例えば、このグラフで考えると、a から e までのパスがあるから、e が a の前に来たらいけない。 B と C の間にパスがないから、D、B が前に来ても C を前に来てもどっちでも OK です。だけど D が B と C の前に来ることはできません。このグラフが一つのトップソートが A、B、C、D、E。トップソートが一つだけはないんですよね。例えば A、C、B、D もあります。トップソートは複数がある、ありますのでトップソートの問題を解くときに あのトップソートの順番を気をつけてください。どの、どのトップソートを表示しないといけないを問題に見て、問題文に見てください。なお、あの、グラフがサイクルがない限りトップソートがあります。サイクルがあるグラフがストップソートができません。ですね。なぜかというと考えてみてください。トップソート見つかるには、インデグリとアウトデグリを使います。インデグリとアウトデグリが何かというと、 Directed Graph の場合だと、in degree が頂点 i に対して i に来てる辺です。で、えっと、out degree は頂点 i に対して i から出てる頂点です。例えばこのグラフだと、b の in degree は1。b の out degree は 1.d の in degree は2。2つの辺が来てます。d の out degree は 1.a の in degree は0。 頂点なんか A に来てる頂点はないんですね。A のアウトディグリーは2です。じゃあ、トップ相当どうやって計算できますこれは関法と言いますですね。関法というのは BFS なんですけど、BFS の順番が Q じゃなくて、プライオリティ Q となります。このプライオリティ Q がインディグリーが少ない方の頂点が前に来る。 ですのでインディグリがゼが0の頂点だけをビジットします。で、えっと、ビ i s i しながらインディグリを、あを少しずつを抜けます。じゃ、これは QQ とベクタ t のトップソート。で、インデグリ r のベクタ t も入ります。で、あの、まずす べ, すべてのエッジを見て、これはエッジリストを使ってますすね。エッジリストのデータ構造。 で、すべてのエッジをエッジリストに入れて、で、そのエッジリストで、すべての、えっと、頂点のインディグリとアウトデ g r e を計算します。ですね。で、えっと、頂点のインディグリがゼが0だけが Q に入れます。で、Q がエンピットじゃない場合だと、あの、頂点をポップして、で、えっと、それをポッ プ, トップソートに入れて、で、次は、その頂点から来てる エ ッ, ジリストあとエッジが、あのその目的の頂点が、あのインディグリーを引く。ですよね。インディグリーを引いてます。つまり、あの頂点0をビジットするときに、頂点0から出ているエッジをどの頂点に来てるかを確認して、その頂点のインディグリーを -1 にする。であの、そうすると、その頂点のインディグリーが0の場合だと、それは、えっと、9にプラッシュします。 で、これをかえ、繰り返すとトップソートが計算することができます。ちょっとなんかシミュレーションしてみましょう。最初はイン d e g が、a のインデ e g リがゼが0、b のインディグリ r が1、c のインディグリ r が2、d のイン d e g が、すいません、c のイン d e g r が1、d のインディグリ r が2、e のインディグリが1。ですので、a をトップソートに入れます。で、a をトップソートに入れると、b と c が in d e g r e リを -1 になる。 ですので、B と C はインデグリが0になって、じゃあ次は B をビジットします。C もビジットできるけど、まあ、B を、なんか、あと、オートグラフィックで順番に行きましょう。で、B, B をトポソートに入れます。次は C をトポソートに入れます。で、B をトポソートに入れたときに D のインデグリが -1 になった。C をトポソートに入れたときに D をもう一度 -1 になって D のインデグリが0になります。 で、d をトップ外に入れると、e のインテグリがゼロが0になって、e をトップ外にな、e 頂点をトップ外に入れて終わります。最後は、えっと、微分グラフについて話したいですね。バイパタイトグラフ。バイパタイトグラフっていうことが、あの、右のサイドと左のサイドの、えっと、頂点があるグラフです。例えばこのグラフだと、赤、 の頂点の間につながりがないんですよね。青の頂点の間もつながりがない。バイパタイトグラフは結構使いますよね。例えば、あの、サーバーとクライエントのつながり。あとは、あの、特別演習の指導教員と学生の、あの、あと合わせとか。あと、指導教員と、あと、4年生の、うんと、卒論。 の研究室もなんかバイパータイトグラフで表示することができます。いろいろなそのペアリングすることがバイパータイトグラフに表示するので、バイパータイトグラフに勉強することが多いんですよね。で、今回の問題があるグラフがバイパータイトであるかどうかをチェックするアオゴリズムを見ます。ですね。じゃあ、えー、っと、 バイパタイトチェックするには、また BFS-DFS の変更です。普通に BFS-DFS をやるけど、BFS-DFS をビジットするときに、赤のノードから出ると、次のノードを青にします。青のノード出ると、次のノードが赤にします。で、えっ、ー、と、青のノードが出て、青のノードにたどり着いたら、このグラフがバイパタイトではないとわかります。つまり、あの、バイパタイトチェックじゃなくて、バイパタイトではないチェック。 と考えることがいいかもしれない。ですね。で、まあこんな感じですね。なんか Q で、Push で、で、Color の頂点も入ります。で、Color は、みんなま、まずはみんなマイナス1で Grey っていうことで、Starting n o が Color0 ーーになります。で、Visit するときに Pop して、で、えっ、ー、と、すべての、あの、隣の頂点を Visit する。で、隣の頂点が Color ーーが Grey であれば、 じゃあ、この頂点はまだビジットしてないから、これからビジットします。で、あと、ビジットするときに、自分のこのコーラーと逆カーラーにします。ですね。逆に、グレーではなければ、同じカーラーであれば、これはバイパータイトではない。違うコーラーであれば、ただのビジテッドグラフなので、ビジテッドグラフの扱いにします。まあ、まとめると、バイパータイトのチェックが、ビジテッドのベクタルを、 からのベクトに帰ります。前の BFS が Visited であるか Visited じゃないだけの2つの種類なんですけど、バ, パバイパタイトだと Unvisited と Color1 と Color2 とか3種類があります。で、見てみると、これは BFS で、まずこのノードを v i s i t して、これは赤です。で、次のノードを v i s i t すると逆の Color を入れます。 で、次のノードをフィジットすると、まだ逆のコに見えます。で、次のノードをフィジットすると、まだ逆のコで、えっとぶつからな、ぶつからなかったので、このグラフがバイパータイプとなります。で、このグラフを片付けると、まあ、前のグラフとなりま す, すね。はい。このビデオがここまでです。次回のビデオがアティキュレーションポイントのアオゴリスムを説明します。では、また。